本来は、そんなに、コーデを心配に、展じするつもりはなかったのですが、まさか、ミカを背負っているように、気づいております。そう。こちらでございます。もし、来て、そんなの、杖が、手についてあるのではないでしょうか。まあ、 シンボルな生活だけで、もう自分に思うものの、せっかく、似合いの杖をいただきましたので、やっぱり、そんなことにも、心より、感謝しようかな、と思いますわ。